動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思っていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。現在地、こちらに立派な看板がありますね。新紀楼の見える街、魚津、富山県東部にある魚津市にやってまいりました。この魚津市は新紀楼でも有名ですが、他にも漁港がありますので、美味しい海鮮料理が有名なんですけれども、今の時間、こんなに真っ暗です。 今日はもう宿を取ってありますしかしその宿までが大変20分ぐらい歩きますなので当初予定にはなかったんですけどこの夜の魚津市散策してみようかなって思いますなので是非最後まで見てくださいそれでは今回の旅も始めていきましょう観光案内ありましたこんな感じになっています現在魚津駅なんですけれどもこれから新潟方面に向かって歩きます なんですけれども大丈夫かな迷わずに行けるかな次の動画で魚津市を観光したいと思います行きましょう初めての富山そして初めての魚津しかも一泊します魚津駅が見えますね行きましょう ましょうと言っても信号が赤だ向こうに道がありますあっちに進めばいいのかなとりあえず信号が変わったので進みます 現在の時刻、9時7分ですこれどうやらこっちに出てきたんだちょっと見づらいかもしれないけどここにも、まだ、まだ か, かんのりとまだ。 ほんのちょっぴりですけど桜の花が残ってました行きましょうすいません少々お待ちを全く知らない道なのであ今度はそこを左か本当民家ばっかりだなあれは学校か何かでしょうか 一般桜がある多分ですけど用水路の風がします周りは田んぼですかね宿まで残り一分ぐらいなんですけど見てください一面これ周り全部田んぼすごいとこ来ちゃいましたよ 行きたいと思うんですけど、なんか煙突っぽいの見えてきました。ほらここじゃないかなあ。こっち裏口だ。あ、ここだ！というわけで本日のお宿到着しました。こっちがお風呂で。 無事ワクワクランド民宿茶屋さんこちらに本日は1泊しますちなみにホームページ確認しましたらこちらの民宿茶屋さん手泊まりプランしかないそうです朝食きのプランはないので宿泊される時は気をつけてください今回は4000円のプランで宿泊を申し込みました 早速チェックインしてきます、えー、チェックアウトあチェックアウトじゃない、えー、チェックイン終わりましたこれからちょっと部屋を探しますと部屋を探すんですけど お前嘘でしょ2階でしたしかも階段しかなさそう、えー、エレベーターない感じエレベーターに頼ってばっかりいるなよ大変だエレベーターない えというわけで到着しましたホームページに書いてあったんですけど八丈間の和室ということで結構広々してます向こうにもテレビがありますね強行スケジュールをこなして旅する着物男子を始めて初めての和室に大の字で寝転がってみましたアメニティも充実してますバスタオルにそれからこれは顔を拭くタオル 歯ブラシセット歯磨きついてますそれから使い切りのシャンプーとリンスとコンディショナーここに案内があるんですけどこんな感じで寝巻きは100円追加のシャンプー類と歯磨きは無料シーツと枕カバーの交換は100円ということになっていますそして2階と1階には共用の冷蔵庫オーブントースターと あります。共用の洗面台。そして隣にお手洗いがあります。編集用の PC セットアップ完了しました。今日撮った撮影素材たくさんあります。ガリガリ取り込んで整理整頓したいと思います。お布団を敷いてみました。自分で全部段取りをするのは 多分この旅人を始めてから初めてです。何か中学生の修学旅行を思い出すようで懐かしくて新鮮な気持ちになりました。あと1時間でお風呂が閉まってしまいます。なので早めにおろおろの支度をして、まずは今日の疲れを癒したいと思います。 フロントのすぐ脇に瓶のジンジャーエールとコーラが用意してあります1本110円ですいただきますしみるしみるな朝食が出ないのでコンビニへのルートがここに書いてありますここが このタイプのポットが各部屋に一つずつ置いてあります特に何か朝食などのサービスがあるわけではないんですが一応フロントに行けばアのランススナック菓子とういったものは用意されていますカップ麺を食べるだけなのでこのぐらいで十分だと思われますこのぐらいですねちょっと見えづらいですよ濁ってる ちょっと濁ってたのでやり直しです、はい。どうでしょうか？あ、でもやっぱりセイゴールドの方がでも空気のいい感じのね。とで、こお湯を作りましょう。 いただきます今日は疲れましたのでそろそろ寝ます。 ここのところ睡眠時間もかなり短いので体をいたわりたいと思います<笑>今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録お願いします最後まで見ていただいてありがとうございましたおやすみなさい